皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。10月15日、今回のレースは盛大に下ってしまいましたが、これが7回目のゴールになりますので、このまま続行です。ここまで下っても5分7秒なので、今回も5分を切るだけなら、そんなに難しくないと思います。7回目のゴールが終わりましたので、早速報酬をもらいに行きましょう。 10分に1回しか走れないので、7回ゴールするためには、少なくとも70分はかかります。私みたいに1キャラだけでやっている人なら大したことありませんが、サブキャラをたくさん持っている人は大変そうです。ニヤカとかだと相乗りテクニックを使えるので、少しは楽にできそうですが、とか言っている間に、ドルゴール層を手に入れました。早速変更して走ってみます。